全部ナップさんから頂きました。ありがとうございます。えー、ココちゃん、アオちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。3話を見たのですが、エンディングの3話、はい。エンディングの藤原初期のダンスは2人はやらないのですかぜひ、踊ってみてほしいです。あのー、2人っていうのはあれなんですけど、でもココちゃんは可能性が多いにあるんじゃないでしょうか、ね、ちょっとバンドエイジさん聞きづらった。大<笑><笑>いにあると思いますよ。<笑>ナップさん、ありがとう。うん そ う, あそうですね。3話のエンディング話題になったそうで、うん。やっぱあの絵すごかったもの。すごかったよ。だって今ね、300万超えましたよね。本当にすごい。いやね、なかなかないそうです。そんなに再生回数がいくことも。ねうん 私はあ、あの、何ですかね。歌はあの活動をしている人間ではないので、うんうんうん、正直歌ってる時も流れるまで怖かったんですよ。うんうんうん、だけどね、皆さん温かいね、うんうん。本当に。チカちゃんの歌、よかったよって声たくさん、ね、あの、届いてね、嬉しいです、うん。で、あの、ここに書かれているんですけれども、うん、まあ、ああの、なんて言うんですか世間ではチカダンスと呼ばれているんですかね。うんうん、やらないのですかって、えっと、えっと、どうやりたい 私は、うん、見たい。逃げたい。コ<笑>コちゃんが踊ってるのね、生歌付きでね、もうそんなん最高じゃん私もなんかペンライト振りながら見たいな<笑>いや、<笑>私も地下を全力で演じている身としては、うん、全然あのー、 あ、なんて言うんでしょうね。抵抗とかそうなんないですよ。うん、ただね、まあ、ああのー、本心を言えば、中の人出てくんなって言われないから、大丈夫かなと思っていますが、あのー、もし機会があったら、あのー、私は 100% の力で頑張りたいと思います、うん。果たしてこういう機会はあるのでしょうか<笑>あのー、皆さん引き続き、かぐや様を告らせたいを、はい、あの、応援していてください。交互期待。はい。<笑>